はい。はい、えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、ラボ内に新しく入ってきたインターンの方とか、あと僕は、えっ、ー、と、あっているテクスターさんとか向けに、うん、えー、ワークフローの作り方の研修みたいなのをやったんですけど、その時の資料を 一部共有したいと思います。で。まあ、といっても結構さ3日間ずっとやってて、で、ワークフローの意義とか、あのプログラミングの準備として、本当に Mac の使い方とかからやって、でうちのサーバー上での操作、とで Linux コマンド、s h ル l ク s c r i p t Anaconda、Docker、Singularity、 っていうところまでをやった上で、えー、ようやくスネークメイクの話をして、えーで、自分のデータ解析のワークフローをスネークメイクで構築してもらって、で最後 GitHub で公開するっていう、えー、ところまでをまあやってもらったんですけど、えーまあ、ちょっと長いので、えー、と1日目の2と2日目のところはだいぶ端折って話したいと思います。 で、えー、最初にワークフローの意義みたいなのを話で、な、なんでそのコードをワークフローにした方がいいのかっていうことで、えー、まあ、よく言われてるのはデータ解析の再現性を少しでも向上させたいからっていうことで、ツールや参照データのバージョンの違いや計算環境の違いなので、他人のコードを動かすのは良いではないし、えー、あと、計算内容と計算資源の話を分離させたいっていうのもあると思います。 えっ、ー、と、まあ、なんか各種、スネークメイクは各種ジョブスケジューラーに対応しているので、スネークメイクの後の書き方を、オプションを変えるだけでジョブの投入先が切り替えられるのが、まあ、かなり魅力かと思います。あと、えー、書き捨てたコードは数ヶ月もすれば自分でも読めなくなるんですけど、なんか既存のワークフロー言語の流儀に従ってコードを書くことで、えー、まあ、性は向上するんじゃないかなと思います。 有名なワークフロー言語としては SnakeMake, Nextflow とか WDL, CWL とか Galaxy とかあって、なんかワークフローって言い方をされる前はパイプラインっていうことを言い方をされてたと思うんですけど、ちょっとその違いはちょっと僕はよく知らないです。で、えっ、ー、と、再現性ってことに関しては別にワークフローだけではなくていろんな技術があるわけで、 で、開発者が何か、えっと、新規のデータ解析手法やデータベースを作って、えー、公開して、で、それをユーザーに使ってもらうってなったとき、えー、なんかネットに、クラウドにこ う, こう置いて、誰でも自由に取ってきていいですよって状態にするわけなんですけど、再現性をどこが担保するのかっていうので、 ワードのパッケージ、ま、シーランとかバイオコンダクターのレポジトリとかに登録していれば、えー、まあ、このレポジトリが動作確認、テストをしてくれますし、Python だったら PyPy とかコ o n d a ジ g とかバイオコンダとか、Judia は GitHub レビューでやってる人が多いと思うんですけど、あとソフトウェアレポジトリとして GitHub、GitLab、GitBucket とかあって、まあ、こういったツールは、えっ、ー、と、 この前は GitHub Actions 使ったと思いますけど、まあ、それ以外にまあ、CI ツール、Travis とか、s r c l e c i とか使えば、えー、どうす、まあ、少なくともどっかの環境では動いているっていうことはわかりますし、あとユーザーへの渡し方のところでも、まあ、手順書として ReadMe とかドキュメントをかちゃんと書けば、まあ、ユーザーが動かすことはできると思いますし、あと仮想環境の構築手順。 は、なんか穴、アナ、アナコンダの、えっ、ー、と、環境のリストとか、えー、あと、ドッカーファイルとか、え、あれば、まあ、その環境を作るやり方を渡すこともできますし、まあ、その環境ごと渡したいってなったら、コンテナイメージとして、ドッカーハブ、えー、シングアイティハブ、バイコンテナ、ロッカーとか、あります。で、あと、ノートブックとしては、えー、Google コラボとか、Binder とか、Azure ノートブックとかあって、で、 ワークフローもその中に、こういった流れの中にあるっていうのがあります。ここら辺を、えー、見て勉強しました。で、そこでいろんなことを教えた後、1、えー、日目として、ようやくスネークメイクを書き始めたんですけど、えー、練習としてこういう、 ことをやりましたっていうので、えー、うちのラボが出しているラムダセックのデータが、えー、669ラン分、えー、669細胞分のデータなんですけど、これをファスト Q ダンプっていう、えー、コマンド自実行ーばデータを取ってくることができて、で、こういった NGS のデータはファスト QC をかければクオリティコントロールができるので、 669個のファスト QC のレポートを吐き出して、で、それを最後マルチ QC というツールで、こういう見やすい一つのレポートのページにすることができるので、こういう感じのワークフローを作りました。なんで、ここもデータ取ってくるところ669回だし、ここも669回レポートを吐くんですけど、ここはそれらを最後集約して1回だけ計算する。 っていう流れです。で、えっ、ー、と、さっきのようなことをやりたいとき、えー、どうやってコードを書けばいいのかっていうことで、えー、あえて、ま、シェルスクリプトでやってみるところから始めました。えっ、ー、と、なんか人の作ったワークフローとかを見るとかなりこう、出来上がったものを最後、 えー、見るとかなり抽象的で、しかも規模がでかいので、なんか結構圧倒されちゃう感じがあると思うので、なんか本当に小さいところから、えー、少しずつこう拡張して最後大きいものを作るっ て, いうっていう流れでなんかちょっと進めたくて、あんまりそういうドキュメントとかもなかったので、えー、自分で考えたんですけど。 で、えっ、ー、と、まあ、なんか、シェルスクリプトで書いてみたんですけど、まず、え k メイクディレクトリーで、データの置き場所とか、解析結果の置き場所をこう、設定して、で、これは、えっ、ー、と、僕がインストールしたツールのパスですね。で、これは、えー srdr の ID です。で、この ID ごとに、えぇ、ー、法文で何かしら処理をする。っていうので、 え、ファスト Q ダンプでデータを取ってきて、ここに保存する。で、えー、標準出力とか標準エラーは、こういうログってところに吐くようにしました。で、ファスト QC は、この取ってきたファスト Q に対して実行して、アウトプット先としてはここを指定しています。で、最後、この法文が抜けたら、マルチ QC。 で、えぇ、ー、マーチ QC の使い方は本当に簡単で、えー、なんかものすごいたくさんのツールに対応してるんですけど、ファスト QC のレポートが置かれた場所を指定すれば、それだけでなんか、どのツールの解析結果っていうのを自分で独自に判断して、レポートにしてくれるっていう、なんかすごいなんか、あの、恐ろしく便利なツールなんですけど、これを最後アウト、 ディレクトリでここに履くようにしました。で、これはんどこが、このワークフローが良くないのかっていうのを、いろいろ、えー、考えてもらって、まあ、少なくともまあ、まず毎回メイクディレクトリ切るのが上長っていうのはありますし、えっ、ー、と、スネークメイクとか使うと、こういったディレクトリってな、なければ、えー、え、自動で作ってくれるし、あれば何もしないっていうことをやってくれます。で、 やっぱり一番問題なのはこういう fastqdump とか fastqc とか m a キュー q c とか、こういうコあと time もそうですけど、まあ、こういうコマンドが、なんか環境が変わればもう、そこにそういうコマンドがあるか保証はないっていうのがあるので、まあ、コードのポータビリティが下がるっていうのはあります。で、あと、パスもそう、もし環境が違えばこういうホーム後期のどっかに置いてあるとかいう、 自体意味がなさなさいので、このパスも意味がないですねであと、この ID で、こう、もう800回ぐらい4分ーブンを回すっていうのがあるんですけど、これだと一つ一つ実行するので遅い。なので、分散して処理したいっていう時に、かなり、あの、もったいないというか、不利な書き方をしています。しかも、なんか、一つ一つやっていて、 一つでもじ失敗したら全部最初からやり直しになってしまうっていうのも問題だと思います。こういったところは、まあ、スネークメイクは全て解決してくれるわけで、えー、そうですね。あの、最後、最後もこれ、これも、えぇ、ー、なんか途中までうまくいったものは、まあ、やらないで、まだ結果が出てないところだけやり直すことが簡単にできるので、 そういったのもあって、スネークメイクを使った方がいいんじゃないかなと言いました。で、えっ、ー、と、なるべく小さいところから始めたかったので、まずは1個のサンプルで、しかも1個のルールを作るだけ。例えば、この、え SRRID のファストキューを取ってくるっていうだけ。ファストキューダンプっていうルールを1個作りました。で、書き方としては、えー みんな、その、監修的に一番上にルールオードを置いて、インプットのところに最終的に出力されてほしいファイルを書きます。で、このルールファストーダンプは、インプットはなくて、このルールからいきなりファイルが測れるんで、アウトプットタグで、このファイル名を書いて、あと、僕は、えっと、ツールのメモリー使用量とか、計算速度とかを測って、 でなんか比較とかするのもよくあるので、そういったところはベンチマークっていうふうに書くと勝手にえそういった情報が入ってくれるみたいです。ログは、こういったログズってところでこう置く場合が多いみたいです。で、こう、まあ最、最終的にここに書かれます。で、まあ、ここであえてまあフルパスでファスト Q ダンプ書いて、 ここに srdr の id を書くだけでファストキューは取ってこれます。で、えー、スネークメイクにはドライランっていうものがあって、えー、実際に実行はしないんだけれども、まあ、この、そもそもこのスネークファイルの書き方がちゃんとしてるのかっていうのを、えー、チェックする機構があるので、まあ、まずはそれを最初にやることっていうのと、あとこの、えー ルールの依存関係を、えダ、ー、グでこう、表示してくれる。まあ、スネークメイクの後、ハイフン、ハイフン、ダグって打つと、そういうグラフを書くことができて、で、それをこう、えー、グラフビーズと組み合わせると、えー、PNG とか PDF とかに入ってくれます。で、まあこういうことをやって、特に問題がないようであれば、実際に実行するということで、ローカルマシン上で実行する場合は、スネークメイク。 ここに使うコア数を設定します。次のレベルとして、今度は全ルールを1タンプに対して実行しました。数珠つなぎみたいな感じで、ファストキューダンプはこのファストキューを出すんだけど、ファストキュ QC はそのファストキューをインプットとして受け取って、 で、アウトプットとして HTML レポートを吐く。で、マルチ QC はそういった HTML をインプットとして、マルチ QC の HTML を吐くと。で、最終的にこれが欲しいので、それを一番上の d o d o o r d e r のインプットとして書いておくっていうことをやりました。はい。で、えー、だんだんコミ入ってきて見づらいっていうのもあって、シェルスクリプトに フルパスで書いてたコマンドとかを、えー、移しました。えー、あと、えー、うちはそのオープングリッドエンジンとスラムで両方投げる、投げれるハイブリッドの環境なので、えー、僕はそういった q サブとか S バッチのオプションは、えーえー、シェルスクリプトのこの上の部分に、えー、書いておくってことをよくやってます。 で、両方書くことができて、q サ u ブを実行するときは、ここは読まれて、ここはただのコメント行で、逆に S バッチをするときは、この sharpS バッチのとこだけが読まれて、ここはただのコメント行になるので、それで自由に切り替えられるように。なるので、まあ、こういう書き方を進めました。で、スネークメイクでのジョブの投げ方としては、オープングリッドエンジン投げる場合は、 えー、スネークメイクの後に、えー、--cluster で Qsub っていう風に書きます。で、あとは、えっ、ー、と、これは、まあ、特にうちのラボがそうなんですけど、えっ、ー、と、NFS のファイルを同期するときになんか、えっ、ー、と、ファイルが生成されるまでかなり時間がかかる場合があって、えー、ジョブは終わってるけど、ファイルが書かれていないみたいな不思議な状況を あえー、たまに起きるので、まあ、なんか10分ぐらい、えー、最悪の場合待つみたいなのもここに書きます。S バッチの場合はここを S バッチと書くだけです。で、ここの、こ, こ, この S バッチの後とかに、さっきのこういう壊すを4にするとか、えー、投げる先を指定するとか、オプションつらつら 書くこともでできるんですけど、えー、僕はあんまりスネークメイクの後に長く書くのが好きではないので、それのシェルスクリプトの方に書きたい派っていうと言っていますで。で、次のレベルとしては、えー、全サンプルで全ルールを実行することをやりました。で、先ほどは1個の SRID しかなかったんですけど、えー、今度は えー、700ID ぐらいあるので、まあこういうふうにその Python の リ, リスト内方表記でしたっけで、えー、作って必要な ID を全部配列として持ちました。で、えーこえー、さっきまでのコードを一部変えてるんですが、えー、これまでその SRRID の何番とか書いてたところを、 こういうふうにカッコサンプルっていうふうに書いています。これはワイルドカードといって、ここに書いてあるように、その、大文字のサンプル図っていう配列の中の要素を一つ一つを小文字のサンプルっていうふうに取り出して、ここに全部代入して実行してくれるってことをやります。であと、まあ、 注目すべきところは、マルチ QC のところでエクスパンド関数を使っているところで、えーまあ、要するに、これはまあ669回同じことやるルールで、これもそうなんですけど、マルチ QC のところは、669個のファイルを、えー、がすべて生成されているっていうのを判断して、最後1個の処理をするだけなんで、 ここで、ま、なんか、その、合流が起きているので、まあ、そういったところでは、エクスパンドを使って、えー、インプットとしては、669個の HTML、ファスト QC の HTML ファイル全部を指定して、えー、で、アウトプットは1個の HTML っていうふうに書くことができます。で、このワイドカードの設定の仕方は、 えー、他の人の GitHub のコードとか見る限り、まあ、パターンあって、まあ、こういうふうに自分で今回用意したやり方もあるんですけど、例えばなんか、えー、データディレクトリーの中のファスト級の、この前の部分の文字列をワイルドカードとして使うみたいな人もいます。えー、グローブワイルドカードみたいな関数を使って、 え多分別のユーザーにデータ以下になんかデータ実際にデータを置いてもらうえ。それでなんか使ってもらうとか。それなんか自分、今回はなんか使いたいファストキューの ID が決まってたんですけど、2のファストキュにのファイルでもこのワークフローを流したいみたいな時はまあこういうふうに書くのかなっていうふうに思います。で、 レベル6で、このくらいからようやくその再現性のあるワークフローがかけてくるんですが、えー、えコンテナタグっていうのを使います。で、コンテナタグの中に、こういうロッカーイメージの、えー、えアルポジトリ名、ツール名、タグ名みたいな順番に書くことによって、 自分がローカルに入れたツールではなくて、こっちの方のツールが使われるようになります。で、ここの、えー、シェルスクリプトの中身も、えーまあ、さっきみたいにこういうふうにフルパースで書くんじゃなくて、ハストキューダンプっていうふうに書くだけですね。っていうふうに編集をして、コンテナタグを全箇所に使いました。 で、これは、えー、シングュラリティを使って、えーまあこういうそのイメージが今実行しているマシンにない場合は、えー、取ってくるということを自動でやってくれるので、えぇ、ー、スネークメイクの後に、まあこのユーズシン u l a r ティっていうオプションが必要です。はい。 これ簡単なんですけど、あと、コンダタグで再現性のある環境を作ることもできます。えー、こっちは、え、僕は、なんか作り込み作業が事前に必要だと思ってるんですけど、えー、例えばなんか、アナコンダで、コンダクリエイトでマイエンブっていう環境を作ったとして、えー、この中にさっきの SRA ツーとかファスト QC、マジ QC をインストールして、で、コンダエンブエクスポートっていう、 コマンドで、えー、この環境を作る上で必要だった依存パッケージをすべて YAML 形式で、えー、リストにしてくれるので、でこの、えー、環境の情報をこのコンダタグの中に書きました。で、あとは、えー、コンダを使う場合は UseConda っていうオプションがあるのでそれを付けます。 この、この、ユーズコンダとユーズシンュライティは一緒に使うこともできて、えー、ま、このデュドゥーではコンダでやりたいけど、こっちはシンュライティでやりたいみたいなこともできるみたいです。で、レベル8がま、最後ですけど、えー、ラッパータグっていうのもあって、スネークメイクラッパーズっていうのを、このスネークメイクの作者たちがま、作ってるみたいで、 なんか有名どころのバイオインフォーツールを全部、バイ、え、混雑環境として、え、作ってて、で、ラッパーのタグの中にそのツール名みたいなのを書いておけば、え、そのツールを勝手に使ってくれるっていうので、でラッパーを書けば、まあ、シェルタグすら書かなくてよくて、ただし、その注意すべき点としては、えー、 ワイルドカードの名前っていうのは向こうが勝手に決めてるものがあるので、それと同じように書かないと動かない。あと、パラ、えっ、ー、と、オプションとかもなんかエクストラっていうパラメーターがあ向こうが用意してて、それも用意しておかないといけないみたいなのがあって、入力出力みたいなオプションとかそういったところはきっちり向こうに合わせて書かないといけないっていうのはあります。 で、えっ、ー、と、使うときは、ユーズコンダオプションを使います。で、ただ、えー、僕は、ここまでは使わなくていいんじゃないかなと思っていて、レベル6、7ぐらいが現実的かなと思っています。というのは、スネークメグラッパーズは、使っているツールがまだ少ないっていうのもあるのと、まあ、シェルスクリプトを書かないっていうのは、デメリット、僕の、僕にとってはデメリットで、 グリッドエンジンとかスラムのオプションが、えー、ファイルに書き込めないので、そうするとスネークメイクの後のオプションがかなり長くなってしまうのがちょっと嫌だなぁと思ったので、僕はあまりここまでは書かないかもしれないです。はい。えっ、ー、と、今後自分の解析にスネークメイクを使いたいってなった時 まずそのツールの仮想環境イメージの検索先としては、まあこういったものがあるわけで。なんでまあ自分で入れようとせず、まあこういうものを使うっていうのを進めました。えー、まあバイオに限らず DockerHub とか c r a とか s i n g イ l ィ r i t y h u b っていうのはまあいろんなツールを Docker イメージ化、s i n g イ l ィ i t y イメージ化してますし、あとバイオに特化したところだとバイオコンダ、えー、バイオコンテナ。しかもバイオコンテナ、d 他イメージもシングライティーイメージも両方使っ、作ってるみたいで、特にシングライティーイメージは、えー、遺伝系のスパコンでも、えー、使ってるみたいですね。あとは、えー、先ほど紹介したスネークメイクラッパーズっていうのも、まあ、使えるっていうのもあるので、ここら辺を使ってれば、まあ、ツールが動かないっていうのは、えー、かなりヘデンじゃないかなと思います。えっ、ー、と、えー、ヘデンじゃないかなってってないと言い切らなかったのは、えー、 動かないツールがイメージ化されてた場合はやっぱり動かないっていうのがあって、それはこの前なんか僕が経験したことなんですけど。はい。なので、えあとはそうですね、えっと、ワークフローでコードの再現性は向上させることができると思うんですが、データの再現性というのは現状難しいと思いますね。考えられる工夫としては、データが公共データベースにあるであれば、 え、まュ、あ、wget とかカウとか取ってこれると思いますけど、えっと、論文の、その、著者がまあ、なんか全ての情報を公共データベースに置いてくれてない場合があって、そういう場合、論文の著者に問い合わせをして、で、なんかメールでその関係するファイルを送ってくれたりとかするんですけど、そのやりとりは、なんかワークフローとして表現できないですし、 そういう場合は、なんかもらったデータを、自前のサーバーとか、例えばドロップボックスとか、AWS とか、そういったところの SC とかにおいて、コマンドで取得できるようにするっていうのが手かなと。もっと厄介なケースとして、そのバージョンとか決めずになんか日々変更が入るタイプのデータベースっていうのが、まあ、 概要業界にはあって、まあ、ユニプロットとかそうですけど、えっ、ー、と、アクセスした日によってなんか、まあ、た、ページが変わっちゃったりとかあるんですが、まあ、そういう場合は、ま、データ取得日時や、u r d とか、ま、書けるだけのことをメモして、あとは、ま、自分が使ったデータに関しては、自前のサーバーにやっぱ置くしかないんじゃないかなと思います。はい。で、でまあ、それ以降は、ま、自分のデータに、 の解析に活用してくださいっていうので、まあ、終わりました。はい。あじゃあ以上です。